えー、2000… 2021年1月1日朝5時26分でございますけれども、えー、そうですね、えー、去年は去年又吉が又吉って子が沖縄にいてなんかカメラで1年の抱負を撮ろうみたいな言ったような気がして何を喋ったか今は全く覚えていないんだけどいいね。 10人後の話とかするのいいな予言だまず去年は何だったんだろうねうん考えてみようでもなんかこうあーうわー珍しく何も言葉にできんわなんか完成した完成しちゃったんだこう山が山が完成しちゃったから 途方に暮れていたのかないやー途方に暮れていいたのかないや違う今年は何だったんだ本当に去年がマジで分かんない本当に分かんない2020年が記憶が今もうほぼないけど6月に東京6月5日かななんで覚えてるだろうね6月5日に東京帰ってきてそこからもう閉じ込められちゃってそこからね全然出れていないんですけれども。 まあそれはそれで受け入れてから日本をね国内を楽しんでいこうとい う, こう切り替わりが発生してからはもうやっていくぞんやっていくぞっていうのはちょっと嘘だわ今嘘ついたなんで嘘ついちゃうんだろうね正直に話すといやもうもう一出しに話そうなんかもっとみんなと仲良くなりたいしあー今ね目の前にちゃんももがいてこう フライ…フライデーだったかな、えー、フライデーに乗ったときすごいね生えー、てんのかなあれ絶対生えてるね流したの、えー、まあそうフライデーに乗ったときめっちゃ…まあはね恥ずかしくて言わなかったから今言うけどこうフライデーに乗ったときちゃんま乗ったときにこう、えー、青山ゆうに取られてたのがもうめちゃくちゃこう ジェラシーだだったんだよねなんで俺がちゃんものこと取れないんだっていうそういうジェラシーがあったということを恥ずかしくて誰にも言ってなかったけど今ここで初めて告白して言ってたよ言ってたえ、てか「青いのは勇気なんだ」みたいな「っっっはずっはず俺誰にも言ってないと思ってたんだけどあそれ言うのはちょっとガキっぽいなと思って言ってなかったんだけど本当に悔しいのであの今年はまず。 僕は同じ場所にいれないのでなるべく国内にいるうちにあのなるべくちゃんももの写真をねとこ撮って10年後20年後のヒューマンをあっと言わせたいなぁと思っておりますのでまず今年はそうですねんか楽しく写真を撮っていきたいなと思っておりますそしてなんだ歌を歌いたいちゃんとなんか一曲歌を歌いたいなと思ってうん いいやーやっぱ…じゃない熱くなくい多分俺らのファンがいたら俺ともものラップとかさあったら普通に CD 買っちゃうと思うんだけど逆に俺がファンだったら多分買っちゃうかもしんない。と思うからなんか音楽ですねそう俺は去年初めて音楽に手を出したからそれを進めていきたいんだけどレコーディングスタジオを台湾に作ってしまったせいで日本にいると俺何もできない。 何もできない非人間だし今一眼レフはニコンの本社に今修理に出しているし今僕何もできないからポケットのね「映るんです」で最近はしゃべっておりますまあなんかねそ う, そういうジェラシーと か, しとかもねちょっと今日はそういうふうに、まあ、1月1日だから今日言ったことは何でもいいかなと思っていやー本当にいいんですよすごくすごくいいんですよなんか ガースとかマハルとかとこう喋れるようにもなってすごく僕は嬉しいしいやーなんかなんだろうね健康に気をつけたいかもしれないなんか都市伝説だと思ってたのよ今も思ってる胃もたれとか肩こりとかもしかして自分も育毛剤買っちゃうんじゃないかなみたいな未来がさ遠い世界だと思ってたけどもしかしたら5年後10年後あるかもしれない ヤバとかキノコとかが育毛剤こうちゃちゃっとってるのころびっくりじゃねえんだあれ年齢そんな変わんないやんけみたいなだから人は老いていくし多分2020年2021年のこの景色多分めちゃくちゃ死ぬほど見たいなって思うから僕はカメラのことをタイムマシーンだと思っているから2021年の景色をあなたに見せる2030年かな 今これを見ているのは2030年のあなたかもしれないし2040年かもしれないけどなんだろう本当にカメラでタイムマシーンだからそういう気持ちをね高めていきたいしそうなんだよみんなの家を撮るのは俺なんだよっていう感じああいそう俺の写真が引き伸ばされるから死ぬその日まで まあ、僕のことを覚えてい、まあ、人間にぞ死の言いますけどでもなんかまあ死にたくないみたいな死にたくないっていう気持ちすごいあったんだけどもいやまあいいかな別に死んでもいいじゃないですかみたいなそうい う, こう自分のコントロールできるものをだんだんこう手綱を手放していく感じというのは去年を多分僕が学習したものだと思うしそのつまり踏みとどまるでしゃばらないみたいなのが去年の僕の課題だったのかなって今思うんで今年の課題としてはやはり。 作品を作るだと思うんだよねリアルに作品作ってなかったから作品作るの嫌いなんだよねこれ話したっけ作品作るのが嫌いな理由その1作品って境界線とか輪郭があるからここから始まってここまでが作品ですって区切りを聞 か, 聞かなきゃいけないでしょ僕それがすごい嫌だったからだから僕のウェブサイトの写真とかさ作品タイトルって区切ってないじゃん201820192020とかさ年号で区切ってるわけそれが最低ラインの かなとで も, もうそういうの卒業しようかなと思って作品作ってなんかちゃんとバリバリコレクターとかにちゃんと売っていくしちゃんと見てくれてるコレクターがたまに来て作品買ってくれるとなんか昔は何とも思わなかったのね本当に失礼な話<笑>俺の作った適当な写真お金出して買ってるブブブブみたいな感じだったんだけどそれ今思えばすぐに失礼で は, い、僕はすごくいい作作品を作ってるのでちゃんと それに応えられるような作品を作っていきたいと思うので、あのよかったら見ていって、はい、もう話すことないかな。もう結構恥ずかしいこといっぱい話した。でも恥ずかしいこともいくつかして、今酔っ払ってるからメガネをかけたモモはマジで可愛 い, い。<笑> ちょっっっと本当に可愛いなってっ決めてしまった の,、ね、あのやったー ゾ, ゾ, ゾゾじゃないゾフでゾフでかけた時「<笑>はみたいな「もう」ってこんな可愛かったなんで俺この8年間気づいてなかったんだろうみたいなそういう気持ちになったけど恥ずかしいから誰にもこの気持ちは言わないしこの映像見て人が気づいてくれればいいかなって思いますまあね彼女と別れてちょうど1年経ったんでねえマジそうビビるよねえっ、ーえー 今、前々、今、今ニートしてます。前々は絶対彼氏作らないでしょそうかもね。うんうん、あそこも見てらっしゃいますね。二人は。どうなるってるんだろうね。ねくも。すぐ長い二人なの。あ<笑>、そうなんで。僕二十歳にコロナから、なんでもう三十一年、十一年の付き合いになりますけど。 時がありながらも、そ, その二人はなんか本当にドラマチックで、すごく素敵なのよあ。ありがとう、そうなんだ。外部からもそう見られてるの面白いね。そうで、桃とか春也とかも結構ファンだから。ああ、ファンいやいいーー。いいよね。いいよ。いやいいんだよ面白いんだよね。面白いんだけど。うん。下から見てたらね、えー、そわそわ。 映画見てる。あ、そうなんだいい。当時社長はいろんな感情になるんだろうね。どうなんだろうね。なってんのかな。いや、なんもないんだよね。ただ向こうがすげえ揺れてるだけで、俺はもう一貫して好きなんだよね。いや、ていうか付き合って八年目ぐらいを超えたあたりからマジで好きなんだよね。うん、<笑>いや、本当これ男の一方的な感情なんだろうな。男って付き合いが長ければ長いほどすげえ愛しちゃうんだけど。 女の子ってこうスパッと感情でこう切っちゃうからああそっか悲しいなって感じちゃうんだけどいやー俺よりい い, い男本当にいるんですかって感じだけど男女とか恋愛とかもうそういう時期にいないからねもうしょうがないんだよねそれで勝負できないし何だろう僕がすげえ求めてすぎちゃったのかもしれないなこの2年間と思っているから<笑>いやーほんとそう。ああ すかそんな感じであ待ってそらくんが言ってたから10年後の目標も言おうか俺10年後 NHK 出たいっす出そう NHK のなんか教育番組でそういう人間になりたいですそうじゃなきゃやってらんないっしょ斎ゲ圭トだって出れたから出れるよ<笑>出れるいや出たいうんなんだろう出たいっていうか僕「紅白」「紅白」でしょほら僕は E テレだから なんかダメでしょやっぱサッカー選手とか野球選手とかって小学生憧れるじゃんでも写真やってる人も憧れの対象なんだけどやっぱね未来はないからやっていくよ。バイバイ